盛りり上がりました本当にありがとうございますありがとうございます改めまして私たちは毎週水曜日の朝新宿新橋池袋でいまいです出勤途中の皆さんを朝から一緒に頑張ろうということでエールを送らせてもらっていますそして全国各地の皆さんを元気に元気を届けるべく全国出張チェアーを行っています皆さんの大事なお誕生日そして新年会、送迎会そして周年パーティーなどなど よかったら私たちの応援パフォーマンスをお届けしたいと思いますのでいつでも全日本女子チームで検索をしていただければと思っていますこれからもランナーをそして全日本全国の皆さんを応援していきたいと思いますこれからも一緒に頑張っていきましょうということでここまでお届けしましたのは私たち ありがとうございます。